q n g o ス s が表紙を飾り、グラビアインタビューも掲載された。5人からの愛をテーマに数多くの言葉が飛び出したが同時に別れを感じさせる部分もあり、特に神宮寺、ゆうた25のファンの間で不安の声が集まっているという。金プリは5月22日をもって岸ゆうたさん20、七平野志洋さん20、六神宮寺さんの3人が、脱退。 ジャニーズ事務所からも退場し、岸の宮城退場、長瀬廉さん24と高橋海人さん24の同ユニットに生まれ変わります。やはりそれが影響しているのでしょう。今回のインタビュー企画の最後の質問、愛のメッセージ伝えてみた、では、脱退組と残留組の発言に明確な違いがあるんです。女性編集者。 まず、残留する高橋と長瀬はそれぞれ、高橋、略、みんなの愛はちゃんと受け取っています。売り上げとか数字とかではなくて、俺らはみんなに楽しんでやってもらえたらいいなっていう気持ちだけで、これからもやっていきたいなって思います。長瀬、これからも楽しいことしたいですみんなと。と、二人ともファンと一緒にこれからも頑張りたいというニュアンスのコメント。 一方の平野、騎士、神宮寺はそれぞれ、平野、略、今度出るアルバムはその恩返しになったらいいなと思ってみんなで考えて作ったものだから、ぜひ受け取ってほしいなと思います。騎士、チュッツ、嘆きっすしました。言葉だけじゃ難しいので、僕はこれで。神宮寺、いつもありがとう。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 特に神宮寺のみんなも自分の好きなこと頑張ってねの一言にファンは反応している。TVLIFE すごい良かった。写真もインタビューも。でも最後の神宮寺くんの言葉、どう受け止めたらいいんだろう。みんなも自分の好きなこと頑張ってね。私の好きなことは神宮寺くんを好きでいることなんだよ。いなくならないでね。お願い。 tvlife めちゃくちゃ可愛いんだけどめちゃくちゃセンチな気持ちになった特に神宮寺くんからの愛のメッセージ。いい意味まだまだたくさんの愛情届けたいけどダメかなといった退場どころか神宮寺は応援の必要がない世界に行ってしまうのではないかという不安の声が SNS に寄せられているのだ。 そもそも脱退の経緯も神宮寺さんと平野さん騎士さんには温度差がありました。騎士さんと平野さんが脱退を決めた最たる理由はグループでの海外進出を強く意識していたものの年齢を重ねて難しくなったというものでした。しかし、神宮寺さんの場合はそれに加えて2021年3月末で金プリを去った岩橋玄樹さん26の存在が大きかった。 メンバーがこの先一人でも退場するという話が出た時に自分も退場させていただくということを本当に勝手ながら自分の中で決めていましたと主張していましたよね。それもあるのでしょう。平野さん、岸さんと違い、神宮寺さんはこのまま表舞台からも去ってしまうのではないか、そう心配されているんです。前での女性編集者。 キンプリは3月13日発売の漫画雑誌、別コミ、小学館でもインタビュー企画が組まれていたが、神宮寺はそこで来年の春の自分に向けてメッセージをという質問にメンバーには素敵な楽曲を歌っていたり、衣装を身にまとっていたり、ファンが喜びそうなことをしてくれていたら自分も喜ぶだろうと応じていた。 キンプリとジャニーズに残る長瀬さんと高橋さん海外での活躍を目指して動き出すであろう平野さんと岸さんへの激励にも受け取れます。ただ、逆に言うとメンバー4人の活躍を願っている一方で、神宮寺さんは応援される側ではなく、見守る側のスタンスに移行しているような言い回しにも感じられますよね。 彼は金プリのコンサートの演出を担当していて、演出家としての評価はぐんぐん高まっている。もしかしたら、タレントとして活躍する表舞台からは去って、演出家など裏方業に回る可能性も、そう見る声も出てきていますね。全能。金プリを支える国民的彼氏の5月23日以降に、大きな注目が集まっている。 近く語彙力し尽くすとはこのこと、神宮寺ゆ太国民的彼氏の面目圏によな断理すぎるジャケットコーデ、革のソファーに、いかにも高級感あふれるジャケット。そして、それを着こなす神宮寺、まさに国民的彼氏である。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。